横浜市障害者研修保養センター横浜歩み荘はご宿泊日帰りのご利用会議研修などお客様のニーズに合わせてご利用いただける施設です障害のあるなしにかかわらず誰もが笑顔でほっと一息つける場所このコンセプトのもとたくさんの方にご利用いただいています 会社以来150万人ものお客様にご利用いただきましたそれでは横浜あゆみ草の施設とサービスをご紹介いたしま す, しまします横浜あゆみ草は客室でのくつろぎ味わいのあるお食事 つながりを深める場の提供心も体もリフレッシュできる浴室での癒しこれら四つのサービスでお客様をお迎えいたします客室は宿泊だけではなく日帰りでもご利用いただけます和室洋室があり全室 車椅子対応トイレとなっていますファックス電話があり、聴覚障害の方がフロントなどに連絡をする際にご利用いただけます一部の部屋には盲導犬用フックを備えていますセントラルアラートの設置や車椅子用スロープの設置補助ベッドの設置が可能です また、学校様にはレイアウトを変更し、お部屋を広く使っていただいていますすべての客室で皆様がくつろげる空間をご提供いたします旬の食材や横浜の特産品を生かした味わいのあるお食事をご用意しています柔らか食やミキサー食の詳細は ホームページに掲載しています食物アレルギーについては、電話等でご相談ください団体ご利用者様のお食事は、レストランあゆみなどでご用意しています各会場では、有料でカラオケもお楽しみいただけます学校様向けメニューとして特別カレーセットお子様膳などをご用意しています 楽しいお食事の時間をお過ごしください浴室をご紹介いたします大浴場は脱衣室からもフラットで広々としていますジェットバス、サウナもご用意しています広い湯船には手すり、洗い場にはシャワーチェアがあり 安全にゆっくりとご入浴をお楽しみいただけます小浴室はタイプの異なる2種類をご用意しています小浴室 A には可視機能に障害のある方がより快適に入浴できるよう介助用リフトを設置しています小浴室 B はフラットな室内をスケーターマットで移動可能です 家族風呂としてもご利用いただけます横浜あゆみ草自慢の風呂をぜひお楽しみください研修やレクリエーションなどにご利用いただける設備をご紹介します研修室は定員50名プロジェクター聴覚障害者用磁気ループなどを備えています障害者団体などの会議 研修にご活用いただけます機能回復訓練室では卓球やバスケット、バドミントンなどさまざまなスポーツ、レクリエーションにご利用いただけますクレイルームは全面クッションフローリングでお子様向け遊具を多数揃えています横浜歩み層には多目的トイレが4カ所あり手すり、つり革、カーテン ベビー寝台などが設置されていますオストメイト太陽流しもご用意しています最寄り駅は新横浜駅から横浜市営地下鉄で18分続きふれあいの丘駅徒歩3分の場所にあります新横浜駅周辺から送迎バスをご用意しています横浜あゆみから送るまで30分圏内に さまざまな観光スポットがあります。障害のある方やその家族をはじめ、どなたでも笑顔でほっと一息つける場所。横浜あゆみそ皆様のご来館を心よりお待ちしています。お待ちしてな。 歩みそう